クラッシングボイドミッションスタート 例えばウイハルあなたは先ほどチラシをもらっていましたわねなんて書いてありましたの日頃の感謝を込めて先着100名様にゲコタのマスコットをプレゼントあら駅前のスイーツ店ですわねへえ私にも見せてよちょうど通り道だし食べて帰らないんーまお姉様スイーツではなくキャンペーンのマスコットが気になっていらっしゃるのでは な、何言ってんのよ、黒子。あ、私が、ゲコタのこと気になるわけないじゃない。お姉様ってばちーっとも素直じゃないですわ。私、知っていますのよ。先日通販で入手されていた、あのゲコタペンツ。限定品でしたわよね。あ、あれは。てか、あんた、なんで知ってんのよ。 ベッドの下にも下タのパジャマにペンギン山にニのお子様丸出しの下着まで隠していらっしゃいますものねでそれをそこまで詳しく知ってるあんたは覚悟できてるのよね地雷を踏みましたのクロコあんたの相手 よっしゃだこれならどうよ邪魔ですわ行こうあんたが相手行<音声><音声>っけもう逃げ場はありませんわよ外<音声>しませんわあんたが相手 う い, いですわ行こうウイハルさん。中はほっときましょう。 思っ何 いやあ、どうりでくせえと思ったぜ。てめえ、ここで何してやがるいやあ、しずちゃん。久しぶりだから、挨拶しておこうと思ってね。言っただろ。二度と、この町に来るんじゃねえって。忘れたとは言わせねえぞ。だって俺、この町大好きなんだもん。ほう。じゃあ、ここで死んでも文句ねえよな。 よし 完全にはすっきりしないんだよなあ。あれれシズちゃん、まさか本気でも残念君には俺を捕まえられないよ。おい待ちやがれ はあ、どう考えても不幸に愛されているとしか思えない昨日の夜中に雷が落ちて電化製品がほぼショート冷蔵庫の中身は全滅だし非常食のカップ麺は長地帯にぶちまけ外食のために財布を探したらキャッシュカードを踏んで壊す最悪だ結局卵の引き換え券が最後の希望だなどうやって食っていこう ああうわ俺の大切なチケットが全滅したおいそこの店名何しやがるねえねえお姉様、ま、私のスイーツも食べてくださいましクロコ特製納豆あでクリームトッピングですのよさあ遠慮なさらずさあさあ なげを投げて私とお姉さまの中をさこうだなんて卑劣な能力者ですわね許せませんわちょっとそこのあなた私はジャッジメントの白井黒子と申します器物破損および町の風紀を乱した罪であなたを成敗ーーいたします覚悟なさいああガキは危ないから首突っ込むな早く学校に帰んなあら私をなめたこと すぐに後悔しますわよ行くぜ <笑>いい加減にしなさいよねイジー陣どうしてここにいますのあなたのせいで逃げられたじゃありませんかまさかお姉様を尾行しているのではないでしょうねんなわけねえだろ俺もさっきのバーテンダーを追っかけてたんだよあいつが投げた自販機のせいで最後に残った引き換え券が全滅だって 時話題のお嬢様に貧乏学生の苦悩なんて理解できねえだろうけどなああれは町の警備用ロボット騒動を察知してこちらに向かってきたんですわでは私はここで失礼いたしますわおおい一人だけずるいぞお俺は何もやってねえって自販機を壊したのはあのバーテンダーだって不幸だ やりあって勝てると思ってんの 相手待たせたな任せろああなジャッジメントですのもう逃げ場はありませんわよ終わりですの<笑>あんたの相手はっ<笑>せーの 待たせたなそこだ FUCK <laughs> この日が来ましたもうお手をありません 見せてあげますわ。